んでマダラが急にこんなタゴロボはこいつが出てくると踏んで俺たちシャクラの意味も知らずも手数を創して戦 こ, ここではな 何したよ俺じゃなくて区内に巻物の端を結びつけてロープ代わりにしたんだ<笑>俺とお前どちらが一方が死んだとしてもこの世は終わりだお前のり人類は滅亡することになる俺たちは何があっても死ぬわけにはいかん 分かってんよお前の言ってることもいや佐助君の言う通りあの時もしかしたらウるのか影分身の術陸道の着 特別な遊具をもらい蔵を一つにする 心配させやがてこの足場のやつにしろチャクラを分けた我が子たちさあ母のもとへ二人を見て我が子二人を思い出したような 封印されたのは中ュだろ何か勘違いだとこいつ雰囲気が変わった復活するための物語<笑>何でだ時代では会うことができると知っている母を封何も知らないお前らにチャクラを吸い取る愛それはそれは強力なふう封印の寸前で俺が産み落とされた あのもの俺の役目は終わりだ。父の歴史じゃねえんだよ母はキャクラの層 そ, そのもの、お前らガキがな。あの人はいオッケー、ちょっとっ。どうだ次元が続いている。やるだけやってみやろな。 か。やってみるものわかんねえだろあゃあお色気系は強いやつほどよく効く傾向にあるんだってばよいましてなんぼはまさか何とも考えろしてますか白井田先生 ま、た移動したのかこれどっちの実の効果なの一瞬で世界を書き換えそれが実体であること今度は俺の作戦で行く協力しろ いや本当はどこだ隠しカカかマダラはどうなった倒したのかいや不倫のことも何があったかわからないがまだ敵は倒してはいない向こうは危ねえかもしれねえぞ私たちが足手まといと役にどうせその神谷っていうのを倒さないことには俺たちの世界も。 はできたあとは や, やつは時空間から出てきやた。 俺の道術まず間違いなく入り込めそこに授けがいればそれには膨大なチャクラがない俺の時空間じゃないか向こうでチャクラ私の白号のチャクラがあっても足りませんかそれで限度いっぱいが見つけお前の本体まで届けるのはかしの友でありお前の父の部下でありヤッパやつに逃げるしよねそしてあいつのそういう歩き時間のないので今更機嫌を垂れるつもりは ここはわらわの空間だお前は何も ならどうだってんだ陰用の力の共鳴でサスケのところへ行かれかねないそれはダメよあの子たちのチャクラは気に備えておく必要もあるこれ以上こいつといらないこの長年の計画が水の泡になるよりはま<笑>これで氷世界の分身も全て消えたはず 分身でももう鳴るとは言いないお前だけが手結果を出しますよオリジナルは殺したなぜ消えていないくそ何様だ何様カムイはうまくいった彼に身を隠すサお前もだならどうだってんだ本当は俺が い場所 こ, こ, はこの辺りだと思ったな。 サスケが見つからずそれに一つ分かったんだけどナルトのオリジナルには愚道だそのな時かお前は医療忍者だろう傷を治すまでなぜ傷を治さない少しでもナルトがくれたさあ次だ これが俺の能力だ力を貸してくれたのだから連れ帰るまではしっかり<笑>よく俺の体に触れておけ 人も必死でエリートぶって口先だけの失敗ばかりを繰り返してきたナルトが頑張って。 《体重いこの地面体だがやつも同じように》 チャクラを練り直しか母さん地球空かかしお前は新しい世代の支えとしてまだ死ぬにはゴミのように朽ちて死ぬ寄せ<笑>なると、まあ、かといってこちらとしてまれたどっちつかずの苦大切な人を亡くし夢を叶えることもできず お前前の言うとあら前に来たまたまかっき逃行る!》 くせにまた残されたということ斜龍弾の欠かしってうを行<音>くぞ もう車輪弾は持っていないはずだが分からないけど助かった。 陸道の力を得ていた分動力が上がっているこの力地球<音楽>空間こそ母さんの特別領域美獣殿新たな空間の始まりだ お前らはその傷大きさが違いすぎるだろそれにどんどん大きくなってるぞ当然もう戻って来られなくなるあれを止めるにはこん最後の任務だわらわは不死どちらか一方が死ねば封印いや一緒に攻める奴は封印を恐れ注意力が二分される早、はい、はい w e i それよりそういやお前親離れしたくねえんだったな、ね、歴史女忍者から忍びってのが何なのか教えてもらった<笑><笑>